出発する戦術支援システムオンライン本気で行くよ誰一人通すものか始めよう命令を縛られるつもりはない進め主を勤語にするは律。リンゴチじゃ 今日もよろしくね悪くないって言う言語にするはきり私に指図する。 た<の> <音声 2> だよ、元老仏にすぎぬ。 私がついている。アップルパン、アープよ、起動する。よこした。行く。心配無用だ。行くよ。言われなくても。私に察心配無用だ。 リくパーメント 何時らがコシコシ不意何とも語り継ぐことを力を入れる命を奪うようなことを生きる私に指示する敵逃げられるというだプログラム起動しま 入て入れかめかめ何か隠したアンジェラがい。 言われなくても分かってるお役にこの程度に勝かわ。 またこのように危険な任務の指揮を取ることがあれば、もう少し戦場から離れていたて。